皆様、ごきげんよう。衆名誉と申します。どうぼそばしております。さて、大変申し訳ございませんが、実は、先週の金曜日に、予期しないとずぼな事情に会いましたので、久しぶりに、動画を投稿させていただきました。どういうことなのか、本当動画をもって、 経緯についてご説明させていただきます。本日、よろしくお願いいたします。先週<音楽>の火曜日から木曜日にかけて、 ソズダゼノクの大規模な宴会予約で、いつも飲食部門にお仕事を協力したため、パパ、こ、三日ゼノクでなかなか休まないで、作業に直面していきました。本オペみたいな激もに疲れ果てましたので、十分な睡眠をとても出向けがしていたようです。 ですので、休日ただら金曜日の午後における昼休みのはずただにもかかわらず、真夜中に目が覚ましたら、おかり、翌日午前時半頃まで、爆心していきましたので、翌日の朝遅くまで眠っていきました。つまり、事実上は、カウンドを叩いて、 体調を壊しそうになったようですので、もう休養が必要なため、申し訳ございませんが、予告なく活動休止を行き直されました。皆様、ご心配をおかけ心より、深くおわび申し上げます。 ところで、ロボから深夜までうかり寝てしまったあの日に、リアリで会始に間に合わなくて、入道保持をもて会始を行っていきました。私がいつのたまに申し訳ないのではねかと思うわけですものの、いつもこ言葉にも言う通りに、人はたとえ全世界を手に入れても、 自分の命を失ったら、何を得るかあろうか、ということがありますので、ただと、YouTuber 活動をやっていきたいため、お仕事にせよ、インフルエンサー活動にせよ、やっぱり、体調を強優先にだいようかな、と思われます。Oh. もちろん、YouTuber 活動は、 また、続いておりますが、ただ、中末シーズンや、ロールドウィーク前の高夏に伴って、ゲーム量がかなり増えているようですので、多少、YouTuber 活動の頻度に影響している可能性がございます。また、次は、そのまた滞在中のご主人様に、解体主食を協力しておりますため、 休日でも、たまに、動画公開や、投稿の都合が合わなさそうな時もございますが、今の時は、どのべく、常に、動画公開や、投稿がしたと思います。つまり、それは、動画を、週3本ぐらい公開するものの、3本期の場合は、しばらくとも、 一歩の場合もございますので、あらかじめ、どうりかたほど、よろしく、お願い申し上げます。<笑>はい、以上。久しぶりの動画コ演についての経緯でございました。ご検討、誠にありがとうございます。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 メガネを買い替えましたが、元の古いメガネよりも、ずーっと、出っ張たのではありませんかしかも、ステンレス構成の丸メガネでございますので、大体、長くメガネをかけていけるように、思います。皆様はいかが思われますでしょうかぜひ、是非動画像など気聞かせていただきましたら、 嬉しゅうございますわ。あ、さあ、もう、まあ、ゴールデンウィークですので、それでは皆様、楽しい連休をお過ごしになりますように。